「恥ずかしがっておでこを抑えると」 「ぼくだけ君のこの日のままで」「何にも言わず支えてくれた辛い時もそう いる!」 ブルの「かんぴると今度も」「どうしても君に伝えたいんだ」「こんなにも僕を好きになってくれた」「信じるって意味を走る 岡。